テェストサーバーのザ・プレイグで戦うわよこの新マップは中心が入り組んでるわ作敵が苦手な私がサバイバーを早く見つけられるかが問題ねは足跡ラッキーだわちょっと待って テストサーバーの破滅の瞬殺、今以上なんですけど。27秒しか仕事しないなら首を。ゲロの射程距離が長いから、このぐらいの距離でも当たるわね。珍しく負傷にすぐになったのは、一直線にメグが逃げたせいかしら 主張になった相手には、緑ゲロは効果なしね。サバイバーをダウンさせた時に、新音範囲内にいるサバイバーの位置が、わかるパークつけてるけど、サバイバーも叫ぶからパークバレて、警戒されて新音ないから、逃げられちゃうわね。ちなみに DS はトンネルキャンプするキラーにしか、使えなくなってるから、DS 怖くなくなって安心。 行ったかり失っちゃったから他行きましょ。 小武器の割に他のキラーよりも道が短い気がするわああ気の迷いがあっち気になるけど早く釣りたいからこっちステイン隠しで進めなくて気づく黒の存在わらわらわら鹿があってラッキー もたもたしてたら発電機が、あと一つ。これはもう積んだわ私。サバイバーが疫病を治した泉は、白く表示されるから、ここでゲロ強化できるわ。これで左下のメーターがなくなるまで、当たり判定のある黒ゲロが、使えるのね。 意外と当ててるのが難しくてある程度当て続けないと攻撃が通らないのがもどかしい感じ強素終了しました諦めてあっちに行きましょう 1秒だけ感染させてさっきの場所に戻りましょう近くに泉あったから次こそ強化当てるわよしまず一発 に2人いるのねゲロ強化のためには離れないといけないからサバイバーは早めの救助がいいのかしらサバイバー自身が治療する泉も振られてる人から離れた場所でするとキラーとしてはやりづらいわね 誰も来てなさそうねこれは3逃げ確定かしらこっちはゲート触られてないわ。 ゲート汚染しときましょこの汚染されたゲート触れば感染するはずだけどすぐ消えるから気休め程度ねね板は感染してるから触ったのね 戦したのはもう一つのゲート触った人みたいだわ。 ここで負傷はでかいわまた強化しに行きましょ 誰か救助行ってるかしら行ってたわね、でもどこから出てくるのかわからないわこのメグが救助した人かしらこれはお見送りゲロ、残念。 にゲート空いてるわよね隠密してる後ろ姿発見よしギリギリ黒ゲロダウン取ったわ。 ゲートが遠いけど助けに来るかしら来てたけど強化音が聞こえて走り出しちゃったわねえー、今の当たらないの 助かったわゲート通電まで無だったからダメかと思ったけど逃げ場がゲートから通って助かったわ三所計でも釣り数少ないのとこのキラーのゲロ自体が得点少なくてランク査定が厳しくなってるのでこれでもピップ落ちるのが痛い 別試合でサバイバーの新パークのロッカースタン体験警戒してたけどこの距離でも当たっちゃうのね